キンプリ限定版ウエストアルバムサプライズ特典映像のラストシーンが大波紋に井さんの別れではない平野しようと神宮寺優太が示したメッセージご視聴ありがとうございました素早く最新情報をもらえるようにチャンネル登録ボタンをよろしくお願いいたしますありがとうございます海外で活躍できるグループを目指すのはもう遅い実力の差とギャップ目標の 死害キングプリンスへのメンバー3人が来年5月22日をもってグループから脱退すると発表した。公開された動画で5人が語ったのはこの日に至るまでの苦悩だった。しかし、その言葉に違和感を覚えたファンも少なくなかった。何かが吹っ切れたのだろうか。その日、平野紫耀25歳は上機嫌で鼻歌を口ずさんでいたという。 11月4日夜9時から生放送されたミュージックステーションイカエムステテレビ朝日系のリハーサルには出演を控えた平野を含むキングプリンスイカキンプリのメンバー5人の姿があった。リハ終わりには平野さんと岸優太さん20。 7歳が仲良く連れ立ってトイレへ小走りで向かいその間もおしゃべりが弾んでいて平野さんはかなりのハイテンションに見えました。ね番組関係者。それから数時間後のことだった。彼らのファンクラブサイト内で衝撃の内容が発表された。平野、騎士、神宮寺雄太、25歳が2023年5月22日をもってグループを脱退。 平野と神宮寺は同日にジャニーズ事務所も退所し、主演映画の公開を控える騎士は2023年秋に退所予定で、来年5月23日より金プリは長瀬恋、23歳、と高橋海人、23歳、の二人のみで活動する。突然の発表に多くのファンや関係者が驚きました。 活動する中でそれぞれの目指したい方向が異なり、話し合いの末に3人が脱退、退場するとのことでしたが、ジャニーズのグループの中でもキンプリはメンバーの中の良さで知られていたので、すぐには信じられませんでした。 レコード会社の人も事実を知らされたのは発表の数時間前だったとかで、M ステの本番中に血層を変えて言葉を失う関係者が続出しました。前で番組関係者、周囲に微人も感じさせなかった分裂。だが、ファンクラブで公開された5人の動画に違和感を持つファンは少なくなかった。 動画の最後に5人が挨拶する、再三流組の高橋くんと長瀬くんは深々とお辞儀をしたのに、脱退組の3人は軽く頭を下げただけ。不可解な所作にファンから、様子がおかしい、何かは高まりがあるのでは、といった疑問が紛失しました。芸能関係者。さらに多くのファンが首をかしげたのは、脱退する3人が、海外進出、というワードを繰り返したことだ。 これにはファンから、海外進出なら今の事務所にいても叶えられるはず、本当の理由は別にあるんじゃないか、といぶかしむ声が多く出た。グループのいわゆるセンターは平野だが、独立を誰より懇願したのは彼だった。ユーたちは海外に行かないとダメだよ、小ジャニー北川さんから。 こう命を受けていたキンプリは2015年に当藩のジャニーズ JR の人気メンバーを集めて作られたグループで、もともとはミスター・キング、平野、長瀬、高橋、トプリンス、騎士、神宮寺、岩橋玄樹とユニッのユニットだった。CD デビューの際、平野が6人でデビューしたいとジャニーさんに直談判したことは語り草になっている。 それまでのグループは急に選ばれたメンバーが集められ戸惑いを抱えながら恐る恐るデビューを迎えるというのが王道でした。しかしキンプリはジャニーさんへの直談判エピソードが有名になり、デビュー時からガッツのある若者というイメージがありました。前で芸能関係者。 2018年5月に発売されたデビューシングルシンデレラガールは初週に 57.7 万枚を売り上げる大ヒットを記録し、同年から4年連続で NHK 紅白歌合戦に出場した。途中で岩橋が休養、脱退するアクシデントはあったが、スーパーアイドルとしての道を着実に歩み、今年行われた全国ツアーでは計81万5千人を動員。 多くのファンに支えられながら、しばらくは一強状態が続いた。平野くんはメンバーの中でも特に海外執行が強く海外での活躍に近づくためにより道したくないと雑誌の取材に語ったこともありました。海外進出はジャニーさんとの約束でもあり、彼にとって夢や目標というよりも、必ずやらなければいけないことでした。前で芸能関係者。 そもそもメンバーたちの海外進出を周囲は後押ししていた。実際、レコード会社も海外進出を視野に入れて選ばれていた。もともとはスマップへのレコード会社だったビクターからデビューが決まりかけていましたが、契約が成立する直前に変更となったのです。海外進出をバックアップすることを条件に、グローバル企業であるユニバーサルミュージックとの契約に至りました。 それほどお膳立ては揃っていたのです。それだけに今さら海外を脱退理由にされても、腑に落ちませんね。レコード会社関係者。せーの、アメリカ。実際平野だけでなくメンバーは海外進出を目標に活動していた。海外で活躍するには日常会話程度の英語力は必須。メンバーも努力していました。でも多忙なこともあり、現状は厳しかった。 そのレベルになるまでもう少し時間をかけた方がいいという認識を周囲は持っていたんです。そこにコロナ災いも重なり、実質ペンディングになっていたのは事実ですが、海外進出にネガティブな人もいませんでした。前でレコード会社関係者、メンバーの意見が割れたことがあった。2020年11月。 キンプリが情報番組バレット日本テレビ系に出演した際、来年の目標は、と聞かれたメンバーは、せーの、と号令をかけて一斉に目標を口にした。この時、平野と神宮寺は、アメリカ、と口を揃え、騎士は、世界へ、と一言。三人は目標が一致したが、長瀬が口にしたのは、ライブ、だった。 長瀬くんは国内に目を向けていたというのではなくまずは目の前のファンに認めてもらい日本でナンバーワンになった上で海外へ行きたいと考えていた。語学力など基礎もないまま夢を語るメンバーに今は目の前のことに集中しようと話すこともあった。とはいえ、海外を目指すなら今すぐ行くしかない。 すぐにでも武者修行に行きたい、行かなければ始まらないという平野くんの強い思いもあった。この頃からでしょうか、少しずつ考えにズレが生じて、メンバーの雰囲気も変わっていったようです。今思えば、その時期、長瀬くんが俳優として順調なキャリアを重ねていたことも影響していたのかもしれません。撮影スタッフ。撮影現場ではこんな様子も見られていた。 ファッション誌関係者が打ち明ける。一年ほど前の撮影時平野くん、神宮寺くん、岸くん、高橋くんの4人は仲良くじゃれ合っていたけど長瀬くんは遠くからポツンと見つめるだけでした。キャラといえばそうかもしれませんが、いつもとは違う様子に心配になりました。あんなに仲良かっただけに違和感がありました。当初は全員が海外を目指していたが、 活動する中で方向性の違いが明らかに。やがて、その違いは時間が経過するとともに大きくなった。別の芸能関係者が打ち明ける。自分たちより後にデビューしたシクストーンズやスノーマンもどんどんファンを獲得していく。自分たちもさらなる高みを目指したいという思いを強くしていた。海外に目を向ければ、BTS ラ韓国アイドルが世界を席巻。 平野さんが焦りを感じるのも無理はなかったかもしれません。具体的な道筋が見えないまま海外進出が遠のく現実に、平野さんは徐々に仕事へのモチベーションを失っていきました。後編に続く、米印女性セブン2022年11月24日号。平野氏仕さんプロフィール1997年1月29日生まれ、愛知県出身。